次は岳物船四条岳長尾方面は盛り替えです。 市場長尾方面お越しのお客様、ゃ同じもほぼの向かいなら千葉までお待ちください。車のの、ね、最近ははいます明日ね。でまあ時があって、うん、からその日の橋の橋を、こ行ってくれ だけどやっぱり、こういうのちょこちょこやってて、ね、まもなく、奈良県、奈良県です。<笑>やっぱりやっぱり 何を言うん暑かったよう。 花店は絶対に大阪の花店まないあれで。<mel�> なんか<音><音><笑> <mp> 大阪東線九宝市行きで